フフ強くフフフフフフフフフフフフフフフフフフそフフフフフフフ なら共に歩いて前え」「さあ頑張れスああイ」「ス<音>イ<楽>」「あイ」「あイ」「スイ」「スイ」「スイ」「スイ」「スイ」「スイ」「スイ」「スイ」「スイ」「 啊啊。